えー、のさあ、始まりました少量チャンネル翔太です。りょうです。少量 で, です。はい。というわけで、今回の動画なんですけれども、はいえー、以前ですね、インスタを使って、うんえー、皆さんに募集した質問コーナーをやっていこうと思います。 お互いの信頼が大事だなと感じますか？どんな時に？どんな時だろうな、うん？何だろうな？常に信頼している感じはあるかもしれない。うんうん、なんかこ、この時にこの時に言っているよりかはなんかもう常に信頼感は持って生活してるかな？っていう感覚があるんですけど、翔太は？ 僕も疑ったことないです、うん。うん、そうだよね。なんか生活してる中で、うん、なんか怪しいなとか、な、うんだからそういうの思ったこと今までないから、うんうん、まあ意識はしてないんだけど、うん、常に信頼はしているんだと思います。うん、はーい。お互いの癖を教えてください。癖ね。<笑>癖かー。翔ちゃん癖あるかなー。俺自分の癖わかってるんだよね。鼻を触る。ああ。なんかもうすぐ鼻触っちゃう。自分の癖ね。 トイレが長いと<笑><笑>それ癖なの 癖, 癖じゃなくなくい、うん、なんだろうな、うん、翔太あ翔太ねあのご飯を食べるとき、うん、あのねあのこれ説明しづらいなあのね普通なんかすくったりとかしてフォークとかでスプーンとかですくったりとかしたらそのまま食べると思うんだけど翔太の場合裏返すよねえそ う, なのそう何のういうことえっと普通すくうでしょ、うん、そのまま口に入れるでしょ、うん、普通、うん まあこれが普通かどうかわかんないけど、うん、まあそうだとして、うん、翔太は作ったらこうこう食べるの。あ、そうだ。そうそうそうそう。うん、それはだって下の方が味がわかるから。あ、あえてやってんの。そうあえてあえてあえて。あそうなんだ。うん。背なんだと思って。うんうん、スプーンが下に当たるっていうよりかは放り上げる感じ。ま あ, あるけどそう。なんか変な食べ方するなって思って。うん、<笑><笑>そうそうそうそう。うん。そんな感じかな。うん、はい、では次行きたいと思います。 子供を育てることになったら、どんな名前にしますか。うん、まあ、僕たちに子供ができて、名前、うん、どういう名前をつけるかっていう質問だよね。なんか考えたことある少量<笑><笑>か。かわいそう。かわいそう。<笑> い, そう<笑>いいじゃん。お互いの名前とって、少量。ええ、取るところさ、間違ってない。例えばさ、うん、小一とかさ、りょうたとかさ、だったら。 だけさ、少量ってないから、工藤少量ですみたいなさ、かわいそう、うん、チャンネルの名前でもあるからいいかなっかまあ、でもできた時はね、うんうんうん、少量ちゃんとしっかり、真面目に考えたいと思います<笑><笑>はい、じゃあ次は、えー、質問行きたいと思いますパートナーシップ先生のデメリットってあるのでしょうかうーんデメリットね 俺は、まあうん、そんなデメリットはないかなって思ってるうん、うんうん、特に、うんうんうんうん、俺もないと思うのかな、うん、メリットは多いと思うけどデメリットはそんなにそうだ、ね、ないと思うな、うんうん、多分あのー、結婚、はいはいはい結 婚届って言うんだっけ婚姻届って言うんだっけ、うん、それを多分市役所だったり区役所だったりに提出して、うんうん、えー、結婚した場合はまあなんだかんだ二人の関係性がね、うんうん、あのー うまくいかなくなっていざお別れするっていう時になったらいろいろ大変なこともあるのかもしれないけど、うん、まあパートナーシップ先生に関しては、うん、ま発、あ、行していただいてるその証明書をお返しすればいいだけだし、うんうんうんうん、っていうことなのかなデメリットってそう だ,、ねうん、だからパートナーシップ先生に関してはそんなデメリットは、うん、特にないよね、うん、むしろメリットばっかりな気がする、うん、はい。 気ををってていいることを教えてください家の中でのさ2人の役割分担が1人に偏らないようにするとかねそういうことはうちら気をつけてるかな、うん、あと金銭面ねうん、うん、金銭面1人にそれこそやっぱり片方に負担がかからないようにお互いだからね家賃とかも半分ずつにしてるし、うん、食費とかも基本的には半分ずつにしてるし、うん、っていう感じかなうんうん、うん、はい次きですあオフ会やるならどんなことがしたいですかへー いやみんなで俺はね、うん、みんなでワイワイ飲みたい食べ食べたり飲んだりしたいははははは居酒屋とかでこれ は, は, は, <笑>はどうしようかなうん、うん、何したい何がいいかなカラオケ何するのかなんかみんなでゲームとかうんできたらいいかな、うん、ゲームねうん、うん、まあ楽しくワイワイなんかできたらいいよねうんうん、うん、まあそれもいずれあの計画したいと思っていますのではいはいその時はよろしくお願いしま す, いしますはい じゃ次の質問に行きたいいとと思いますいいえー、っと次の海外旅行はどこへ行きたいですか次の海外旅行は、うん、えー、っとどこがいいかなまあこの間台湾行って、うん、次はね時間とか予算とかあったらヨーロッパとかああいいね行ってみた い, ー い, い、ね、ヨーロッパも行きたい、うん、俺はニューヨークああいいね 行きたいね。ブ、うんうんうん、ロードウェイに行きたい。ああ、そうね、うん。なんか風江ちゃんにこの間ね会ったときに、うん、あのニューヨークの話とか聞いたんだけどものすごくやっぱり。 よかったって言ってたからちょっとその話聞いてすごく行きたくなった、うんうんうんうん、はい、というわけで次ええー、入れ替わったら何をしたいですか入ってこと、えー、翔太も俺の中に<笑>どうかな何がいいかな何したいかなまあでも年の差がやっぱあるからまた25歳に戻れるってなったらやっぱりいろんなことにチャレンジしたいかもうん、うん、それこそ海外とかにも結構たくさん行きたいし うん、やれることがたくさんまあ言うて今からでもできるっちゃできるんだけどね俺のとしてもね、うんうんうん、やろうと思えばへえないないよう、ね、に<笑>だってさ入れ替わるとしたらさ、うん、<笑>したらたさもし入れ替わったとしたらさ、うん、あの12個年取るっってわけでしょうちょちとやだよね、うんうんうん、どうだろうね違う景色とか見えるのか な, な でも中身は変わらないんだよ。考え方とか変わらないと思うからさ。あーあーあーうん。どうなんだろう。難しいね。難しいな。考えたことなかった。うん、はい。まあ。ないいかな。うん。はい。<笑>えいいかな。いいかな。<笑>いいんじゃない。なしです。ないです。したいこと。<笑><笑>自分がいいかな。うん。あ、そうだね。うん。まあ、自分がいい。はい。じゃあ、次の質問行きたいと思います。うん、えー、っと。 自分が同性愛者であることにいつ頃気づきましたかこれも前の動画で、ね、ちょこっと言ったことがあるかもしれないけどそうだねうん でもね、あの、うん、やっぱり見たことない方もいるから、うん、改めて、うんえー、言うと僕は完全に気づいたのは多分二十歳くらいの時かなうん二十、うんうん、歳くらいから19二十歳くらいの時にあ僕はそうなんだっていうのを確信した時があってう ん, う ん, うん、うんうん、そ の, の時ですね気づいたのは。僕は中学か うんうん学生のかな、うんうん、でもあれだもんねなんか翔太は言ってたけどちっちゃい時からそういう感覚はあったかなみたいな言ってたよね、うん、確信したっていうのはまあそれくらい の, のらいかない時だと思いますはいえー、次今一番欲しいものは、うん、お, 金<笑><笑>お金欲しい。 お金あったらね、やっぱもっともっといろんなことできるしね<笑>うん時間1そうね一日が24時間より48時間ぐらいになったからもっといいかなまあでもさそれはあれじゃないなんか感覚の問題で、まあ、2日間を一日と考えればまだそうなるしさ、まあねうん、いいかなまあでも<笑>いい本当にうん えお金欲しいですとか。<笑>何が欲しい？何が欲しい？大丈夫？聞かない？それ以外でもうんそれ以外でも言イエんじゃない？みんなそうだよ、ね。うん、みんなそうでしょ。うんみんなそうでしょ？<笑><笑>みんないや ほ, ほん本当。うんまあでもあのー、まあもちろんお金は欲しいけど、うん、今俺はねあれが欲しい。プレステ4あーショああゲーム機を今持ってないから。うんうん。 ゲーム機の本体が今欲しいイヤホンとかああ l ブルートゥースイヤホンね持ってなかったっけうんちょっと最近なんか使いづらいから新しいも変えたいかななるほどねうん、うん、欲しいものはそんな感じで す, そん な, 感じです<笑>なんか愛とか言ったらあれだったのかなでもさもう自分も も, も, もらってるっていうか<笑>満足してるからそれは別にいいかな あとは、うんえー、冬が近づいていますが、えー、体やお顔のケアはされていますか全然ししててなないえ、でも翔太る方じゃんそうかな、うんうん、ちゃんとお風呂上がりにさあのスキンケアしてるからさ偉、うん、いなって思 う,、うん、う俺本当に全く何もしてなくて、うん、もう今とかも唇もうカッサカサなんですけど<笑>俺も、ねうんうん、やっとリップを買って。<笑><笑> 塗るくらいうんい特別にはやってないよねやったほうがいいんだろうなきっとなはいえー、次最後の一連そうだね、うん、えー、結婚しようと思った瞬間は何ですかずっと一緒にいたいって思ったからじゃないあーあそうだねうんです <笑><笑><わり><笑>こんなんでいいのかな<笑>、はい、はい。というわけでですね今回は、うん、いただいた質問に答えていく動画をお送りしました、はいうん、というわけで、うん、はいでは今回の動画はここまでにしたいと思います、うんえー、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, ンしますインスタ、ツイッター、TikTok もお願いしますではまた